2020年ビジネスの前提条件が大きく変わる中消費者行動も対面から非接触型へシフトが進み企業の CX の姿が大ききく変わってきています今までリアル店舗対面で提供していた接客サービスが今ではウェブ上でも求められる時代になってきましたジェネシスクラウドなら CX プラットフォームのリーダーであるプレイド社のカルテと クラウド基盤におけるリーダーである google クラウド社の google クラウド ccai との連携により、新たな顧客体験価値をご提供いたします。まずはゼネシスクラウドとカルテが連携することで、生み出される顧客体験をご案内します。普段は実店舗で購入している鈴木さん、今回は g テイラーの ec サイトを閲覧しています。 カルテを使ってウェブサイト訪問者の行動をリアルタイムに解析一人一人に合わせた最適なご提案をしますまた、会員登録を促すスペシャルクーポンの提示やアンケート、オペレーターへの誘導などお客様へのアプローチも可能ですカルテで計測したウェブサイト上での行動データやアンケート回答データは すでに企業が保有している CRM 情報とすぐに紐付けできますこれにより実店舗などオフラインでの体験を生かした顧客満足度の高い接客サービスが可能となりますまたジェネシスクラウドとの連携によりチャットオペレーターの空きがない状態の際には接客サービスを表示しないなどオペレーション状況に合わせた接客サービスの出し分けを行うことも可能です それでは、ジェネシスクラウドについてご説明します。ジェネシスクラウドは、カルテで取得したお客様情報をすぐに引き継ぐことができ。ウェブからオペレーターへの引き継ぎも容易です。さらに、オペレーター画面にも紐付けされた情報が表示されるので。より詳細な情報を確認しながら、お客様対応が可能となります。ジェネシスクラウドの統合画面は。 オムニチャンネルに対応しているので、ワンクリックで様々な対応チャンネルに切り替えることができます。チャット機能オペレーターはチャット返信用のテンプレートを使うことで、迅速にお客様へのご案内を行うことが可能です。スケジュールコールバック機能接客指定時間になるとジェネシスクラウドから担当オペレーターに通知されるので、スケジュール管理やオペレーションも容易です。 ビデオ機能 Genesis クラウドとビデオ機能を連携させてオンライン接客を行い店舗の洋服アイテムなどのコーディネートを提案ご案内することもできますメッセージ機能オンライン接客中でも対応中の画面から SMS やメッセージアプリを使ったやり取りが可能ですジェネシスクラウドなら お客様とのコミュニケーションが単一ツールで完結できるのでオペレーションも容易です。ジェネシスククララウウドドとが連携深夜帯などの営業時間外やコンタクトセンターが混雑する際には Google クラウド CCAI との連携により対話型の高度なセルフサービスをボイスボットおよびチャットボットで対応できます。 例えばこんな場面購入時に新規登録キャンペーン情報を入手した。鈴木さん24時間受付の専用ダイヤルから登録しています。キャンペーン専用ダイヤルです。チラシに記載の応募ナンバーをお知らせください。g テイラー 555g テイラー55。5ですね。お名前をどうぞ。鈴木みや g テイラー555鈴木みやさん。 ご登録を受け付けました。このように I. V. R. を使わない。ボットを活用した高度なセルフサービスが可能です。さらに。カルテデータハブを使って。E. C. サイト。コンタクトセンター。店舗など。お客様に関するすべてのデータを統合管理することにより。次回の接客体験向上に生かせます。ジェネシスクラウドなら。 お客様一人一人の状況を理解して寄り添うことでつながる全ての瞬間に真のハイパーパーソナライゼーションを実現します。